演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますローソンセレクト反例コクシオラーメンを食べたいと思います炭酸麺とか豚骨醤油ラーメンを食べたんですけど今回は塩ラーメンで、ねうん、しかし塩ラーメン自体あんまり食べる機会がないんですよね自分。しもお醤油とか豚骨とかにしちゃって味噌と っゃってね、なんか他に比べると地味っていう か, なか何気にディスってますねうんまあこういうのは学部は一見にしか食べてますかそれではいただきますうん、えー、さっぱりはしてるんだけどこの味はラーメンというよりもな気もするな 塩味なので全体的にさっぱりとした味付けでラーメンというよりはどっちかというと焼きそばに近い印象がありましたねなんでだろう塩という部分で勝負しすぎたから塩焼きそばと重なっちゃったのかなでも野菜もシャキシャキしていてあっさり頂くことができて美味しかったですただやっぱりストや担々麺豚骨など食べるとちょっと地味な感じが否めないのでうんまあそれがいいのっていう意見もあって とあるんでしょうけど自分はこちらをテストさせていただきます重さの中では思えちゃうなそれでは<笑>こぞ今年し7周年を聞いていてうんうん本当に7周年迎えられたのかな